上原よさこい乱舞ま祭りのオフィシャルチームです今年のチームはエール頑張る世界の人々に心を込めて贈りますどうぞお楽しみください皆さんこんにちは ご紹介いただきました、相模乱舞丸と申します、えー、私たちはこの県外イベントが2年ぶり、えー、この創価2年前に創価を最後に、えー、演舞をね、このコロナに突入しました、えー、2020年、2021年の私たちのテーマはエールです。 えー、東京五輪イヤーに合わせ、えー、頑張る人々にエールを送ろうと思って作ったところ、思いがけず世界中の皆様にエールを送ることになりました。今日は心を込めてエール踊らせていただきます。皆様、えー、手拍子、足拍子で応援どうぞよろしくお願いします。それでは、えー、気をつけ。デイお願いします。 ラブの皆様でした。温かい拍手ありがとうございました。